皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月29日、キュララナビーチのイベントも間もなく終わります。やり残したことはありませんかこのバトルで登場する水流の扱いも、皆さん手慣れた感じになってきました。このギミックは面白いので、他のバトルにも登場してほしいような、こういう季節イベントだけに留めてほしいような、複雑な気分です。 ちなみに、今回の報酬はすべて取り切りましたので、あとは副引券と交換するだけです。以前の動画で言っていたアイスバープリズムのカラーリングですが、こんな感じに決めました。これではソーダ系のアイスというよりも、ブルーハワイな感じですかね。それでは素材を買いに行きます。ブルーリリーは安くて助かりましたが、チョコレートリップが、やはりいいお値段しますね。完成図がこちらです。 なかなかいい感じに仕上がったのではないでしょうか。ドルボードのカラーリングは普段なかなかやらないのですが、今回に限ってはやってよかったです。これで天生橋を飛べる日が来るのを待ちたいと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。